ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。西武鉄道の所沢駅に来ています。2万 KL トレインが止まってますね。埼玉西武ライオンズラッピング電車ですね。新しい特急ラビューが来ました。西武0 0 1系です。すごい窓が大きいですね。 モザイクかけるのめんどくさいわー。室内が、マッキ色ですね。丸の内線の2000系に似てる確かに、今までに見たことのない新しい車両だー。昔のスカイラインみたいに、丸ていル廃止するのと同じくらい形を変えたな。個人的に言っても、かっこいいとは言えない。これもそのうち初代レッドアローの色になるのかな ヘッドライトは、先頭はニコニコライトですが、後尾車は赤色だけですね。ヘッドライトは、下半分を消灯させると、スマイルモードになります。日立製作所が製造しました。A トレインって言います。スマイルトレインの方が、かっこいい可愛いんだけどなーこれを作った人の家のリビングは、マッキー色なのかなー さて、ラビューは、池袋駅から西武秩父駅を結ぶ特急列車です。池袋駅から西武秩父駅まで、約1時間25分で、走ります。ニューレッドアローも同じ時間をかけて走るので、速達性は同じですね。正面に非常用貫通扉があります。つまり、地下鉄を走ることができそうなドアがついています。 東京メトロ福都心線を経由して東急東横線を走らせるんだろうな。いつか、西武秩父駅と元町中華街駅が結ばれるのか。東急東横線には、特急型列車が走る日が来そうですね。反対側にもラビューが来ましたね。東急東横線には、すでに無料の特急が走っているので、種別を変えるのかな そのうち、相鉄線も西部の線路を走りそうですね。なんだか、2台並ぶと、未来を感じられますね。ラビューが見慣れてきましたわら。ご視聴ありがとうございました。